こんにちは黒坂正義です。えー、今回は山地優子さん、えー、ゆ優ちゃんですね。今ラジオ番組もやってますがミッドエフメのね。はい。何曜日？火曜日だっ。そう毎週火曜日の夜11時半から番組やってます。はい。YouTube にもね、えっ、ー、この間もゲスト出してもらって、はい。ふなまジャズ、ジャズは違うわ。ピアニスト、クラシックピアニスト、トップピアニストって感じだね。はい そウェインはクラシックで、うん、あのジャズジャズはエッセージャーズみたいなあの譜面が球が全部書いてある、うんうん、あとアドリブも全部書いてあるのジャズは楽譜通りのジャズを弾いて、うんうんうん、ポップスもあの、うん、楽譜その誰かアレンジャーさんがアレンジした譜面通りのポップスを弾いてまます、うんうん、なるほどでもまあ基本ね玉が書いてあったら 問、ね、題の時から僕は知ってるからドラムの服科を取ってくれて、うん、その辺はラジオでいっぱい喋ったので<笑> YouTube をぜひ見ていただければ今回は僕あの心理学カウンセリングというやつの資格をちょっと持ってましてで、えー、たまに YouTube でちょっと載せるんですけど1、えー、人で喋ってるっていうのもレクチャーもいいんだけど普段から演奏してる人でもう演奏の緊張とかく暗示って。うん こういううういのってど演奏で緊張するでしょするるしょなんかこう顔に出ないのかもう何からもステージやってたらもう緊張とかしないでしょって言われるんですけど、うん、いや毎回本番 の, あの舞台袖っていうのドアの前でもうやめて帰りたいって言ってますからね毎回。あ ちょうどいいのが3割ぐらいの緊張で7割のリラックスっていうのが最高のパフォーマンスって言われてるんだけどでもさプラシド・ドミンゴっているじゃんはいドミンゴですらさ袖で入る前は必ず十字架切るんだよへえああいうもう世界的な方でもそうなんですねそうだから要は理想が高ければ必ず緊張するよねああなるほど うん、その緊張っていうのはちょっとほぐれるからまあ今日はとりあえず座って楽しんで弾ければいいわぐらいの感じミスしちゃダメとかっていうふうに思っちゃうと緊張の方がマックスでちょっと高くなっちゃうからこれは結構もう割とジャズだから別に間違ってもそれが別に間違わない演奏したいんだったらあのジャズを選ばなかったと思うし、うんうん、でこう間違ったところをいかに拾っていくかだからここはもう今日の。 どうなるかはもうわかんないから、みたいな。うん、多分こう桶、OK、とかも持ってるじゃん。いや桶の方が緊張はちょっと高いかな。うん、ああ、そうなんだ、やっぱりこ、えー、だけど、基本はやっぱりこう緊張を三割に落とすように努力はしてるね。うん、だから、うんうん。なるほどね。ゆうちゃんなりになんかこう緊張をほぐす。そのコツなんかあるんですか。はい、うーん、普段の練習の時にあるかな。ほほほほ。うんうんうんうん こうすごいシミュレーションする本番のそうシミュレーションとかをして、うんうんうん、なんかこう頭の中でこう袖、うん、から椅子まで歩いていくところをもう想像して、うんはい、今を授業して、うん、本番で弾いてる風景を思い浮かべて練習するとか、うん、なるほどそそれれはは大事、うん、確かにそれはすごいいいよね、うん、本番さながらの演奏の練習あと出て僕も出てくるけどそういうのてすごい大事やと思います。うんうん それはなんかこう想像してる時にこう、うん、お辞儀して行くところの、うん、想像してる時こけたりとかせへこけたりとかせへんの、想像<笑><笑>みたいな<笑>それはない、想像上では<笑>想像上ではこけてないお前<笑>こでやの時こけたらそこで崩れるとかない大丈夫<笑>そうか、そこのシミュレーションをした方がいいんだそ う, そうそう、<笑>こけた時どうしようかみたいな対処法対処法っていうのやっていって<笑><笑> 暗示っていうのは、否定家の暗示が効かないっていうのは、これ結構有名なお話 で,、うんえー、で、置き換え暗示っていうのが有効って言われてるね、でこれ置き換え、うん、置き換えをするとうまくいくよ、ふだん か, からの練習方法と練習方法がやっぱりこうその本番に即してるかどうかってそこが大事 で, で、アンカリングっていうのしておくといいよっていうのが、うん、まあ僕がよくやってる方法をね、やっていこうよ 経験の味は聞かないことでピンク色の像を「思い浮かべないでください」って言われたら1、はい、回浮かんだらこう目つぶっても消えへんことない<笑>確かに思い浮かべたかん思い浮かべたらあ か, か, かんって言ったら思ったらこう「消えへん」みたい な, うん、うん、なんかこう好 き, 好きな男の人のこと考えたかん考えたと思うとなんか考えてしまうみたいな<笑> あ, あるあるある、うん、あるよね<笑> うん、ピンク色である必要はないんですが別にその何、まあ、となくこ う, <笑>こうゆうちゃんっぽいかなと思ってピンク色のを思いいい浮かべないでください<笑>、うん、これは否定形の暗示っていうのは聞かないので間違えてはいけないっていうのは聞かないんですよ。あう間違えたらあかんなって頭の中で思う時ほど間違える <笑>それは間違えるっていう方が頭に浮かんでしまうからそっちの暗示が効いてしまうのねいけないわこれはもうあの思い浮かべないでくださいだと消えないんでなので暗示っていうのは先にそっちがあるとあかん<笑>じゃあそのそれをふと思ってしまった時どうすればいいかって言ったらピンク色の像を思い浮かべない、うん、今ピンク色の像が浮かんでるとして、うん、青色のキリンを思い浮かべてください。 の、no. やると青色の霧が出てきたらピンク色の像はちょっと薄まるというかあ確かにだからこう好きな人のこと考えててそれを消えたくなかったらもう一人別の人を考えるとまあそれを消えていくみたいなうん他かの他のことを考える例えばまあ他の男の人でもいいけどあのだから新しい彼氏を早く作ったほうがいいってことだってさ はい。あのー、あれでしょ上書き保存やもんね。ああそうかもしれない。<笑>男の人はね別ファイル保存なんですよ。だから結構昔の人のことを同じようにこう、えー、ー保存しておいてるんだけど、女、はい、の人ってさっぱり切るよね。はい、<笑>うんまあお違う人で受け変わった瞬間もう過去の人で思い出す。本ねもう綺麗に塗り替わるよねもう感じ。<笑>うん <笑>上書き保存なんですけど、上書き保存をするといい。だから、こう、昔の人のことを思い浮かべ、忘れたかったら、もう、次のことをやる。もしくは、まあ、例えば、スポーツとか、音楽とか、なんか、こう、別の置き換えのことをすると、人間うまくいくよみたいな。悩み事があったら、次、置き換えのことをやってしまう方がいいみたいな。忘れる、忘れるっていうのは、絶対無理なんで。ああ、なるほどね。だから、まあ、間違えてはいけないっていうふうになると。 それよりは気持ちよく弾いてる姿で置き換えるみたいな。これがめっちゃいいかなって俺は思ってる。まあ、さらってる時間を区別する。うんだからこう、ピアノでこう、とかもうドラムもそうやけど、こう。最初に譜面を見てやる時って間違えるやん。で、意外とうち音大で見てると、あんまりこう上達しないこのよくあるポイントは。 間違った音と間違えてない音がまんべんなくずっと練習でずっと出てくるああ。だからこうなんとなく1曲を結構間違えてるので全部通して二3回やったら終わりみたいな練習してる。ああなるほど。あれは結局なんかこう特にジャズとかもそれ際どい音使うから。うん こう微妙なこうハーモニーが崩れるか崩れないかギリギリのテンションっていうのとかそのハーモニー入れるとそのそのハーモニー感がギリギリ残ったまま音が膨らむところに行くんやけど音量のバランスとか間違えると結構汚い音になっってしまったりするんねそうするとミスタッチが入ってたらミスタッチと音が膨 ら, る感じ膨らんでる感じがこうその境界線が分かんなくなってしまうわけですよ。 ああなるほどだからそのバーってこうピアノとかやってる人でこうミスタッチをまんべんなくしながらやる人ってだからその綺麗にサウンドしてる感じっていうのがなんかこ う, ぼやけてしまうというか、うんうんうん、だからやっぱりすごいこう演奏しててやっぱりこう一線の人たちと演奏するとものすごいシビアな緊張な空気でこうミストーンっていうのを拾いながら遊びはするけど。 基本ミストンは入らないよみたいな狙って音を膨らませてるんやよっていう感じがあってものすごい緊張感の中で演奏するんやけどこういうこう普段からこうさらってるる時間はまあミスするやんでもある程度さらえたらメトロノームに合わせて必ずこうミスしない時間を作るっていうのを う, ってやるようちの師匠がそうやって言ってるでそれがうちの師匠は一つのフレーズを練習するのに。 20 回, うん、うーん20回ノーミスで通り抜けたら合格 そ, うそれぐらいこうノーミスの時間をたくさん作れたら、うんうん、それがすごいポイント20回ぐらい、うん、そうするとこう、うん、20回ノーミスの時間が続いてるからその美しい感、うん、でしかもドラムやから、うん、今何回もやってるかわかんなくなったらゼロに戻れと。うん<笑> <笑>こう4回繰り返しとか出てくるからさ<笑>だかのことを考えてたら何回繰り返してわかんなくなったらあかんからだからそういう練習をしなさいだから20回とは言うね20回ってすごい理にかなってると俺は思ってて8回目と長いことやってるから8回目と16回目は前後あたりで集中力が切れるんですよえー だから短いパッセージでいいんやけど4小節ぐらいとかでいいんやけどもうとにかく苦手なところをこう攻略するには4小節ぐらいをひたすらメトロノームに合わせてこう行てくそうするとやってみると分かるけどほんまに8回目とか9回目あたりぐらいでミスし始めるね へそれが今度できてくると今度やっぱ16回目ぐらいでもう一回もう一回集中力が出てきてそれを2回克服するっていうのは20回っていはすごいいいと思う。へ すごいシビアな感じ で, でそれをうまくできた時にアンカリングするっていうのはアンカリングってあの NLP っていう心理学の中でよく使われてるアンカリングっていうけどまああ本でいうとしおりみたいな感じでパッてここっていうのを見つけ出すみたいな感覚なんやけどその時に例えば自分の好きなポーズでもいいし例えばよくあるコンコンって膝叩くとか2回できたらこうやってコンコンって叩く うん、うまくいった感覚を2回叩いたときにこうアンカリングしておくんですよ、ね、そしたら袖で緊張してるときにコンコンって叩いたらそれが呼び戻されるというかあーなるほどねそれ何度も何度もやってないとあの体は覚えないんだけど、うん、20回成功することによってなんかこう、うんうん、なんか普段やらないポーズがいいねだからこうコンコンって2回膝叩くっていうのは、うん、しょっちゅう起こることやったらあんまり意味ないから。 うん、うん、なんかなんかこう普通にピースするとかしょっちゅう写真撮るとあるから<笑>、まあ、<笑> そ, それをアンカリングしてしまうとあかんけどひざくとかまあ、簡単なと こ, こう ど, どっか自分の部分23回叩くとかうん、うん、肩叩くとかなんかまあ何<笑>でもいいんやけどだからそういうのをなんか1つ覚えておくと、うん、うまいこといくんちゃうだから こう自分なんかもこう発表会の伴奏とかよくするんやけど JOC やっけジュニアあ、うん、あのあれの伴奏服何回かやってんだけど、うん、もう小学生の女の子がさめっちゃ頑張って練習してきてさもうで結局何回か練習付き合って本番の時にめっちゃ震えてるんやんか。 そういう時にいつもこの話して、うん、この間この間だからこう練習する時に終わったら、うん、なんかこうなんていうのこうドラムと離れてるからイエイってやろうみたいなだからな、うんやろうそのこうエレクトーンの端をイエイってやってみてやって、うん、でうまく演奏いって「よっ ノ, ノーミスやったやんイエイ!」って言って2人でやってて何回もやってて、うん、で本番の時に緊張してたらちょっとこの。 二人ハイタッチやるとなんかふって落ち着いたりするみたいへえまあこれが万人に聞くかどうかわかんないけど結構定番なやり方なので、うん、まあ演奏の緊張を解く暗示ということですが、うん、そうでもそういう意味では今後なんかあるんやっけ演奏会あります来月も再来月も、まあ。その時にぜひなんか、うん アンカリングをしておくといいかもしれんで、ね。ねえ、ちょっとあんまり変なポーズにするとね、周りの人に話しあの子何やってんねやろってなるからちょっと気をつけます。これね<笑>、うん、どんなポーズ考えてんの？<笑>パタパタパタったパカパカビアだとか。そうそうそう。それ見に行こう<笑>。そうだからあんまり変なポーズやったかんね。 人前にできへ、うんポーズはちょっと思うなよね<笑>、まあ。指パッチンでもいいし、うん、なんか音とかも伴ってると多分視覚聴覚からも入るしあーの感覚とかも入るしだからなんかこういうふうにある程度音があったりすると耳、ね、からも体幹でもここた、うん、手で叩いてここ叩かれるっていう感覚とそれがその気持ちいい時のなんか20回できた時って「やった!」って思うから。 その時やったや時の感じをアンカリングしておくとめちゃくちゃいいかな。えー。うん。二十回ね。そうそうそ う, そう<音声>。置き換えってまあまあよくて、なんかヘッカーの僕ダイエットにも、まあダイエットなかさ、うん、一時期俺百キロ超えたよ。ねやっぱ先生でもストイックやからね。やるとなったらみたいな。そう。 うん、100キロ超えるんだけど今80、まあ、ちょうどぐらいかもうちょっときるまあ痩せてる、うん、すごく痩せてるやっぱ73とか4なんやけど、うんうん、今80ぐらいでキープしてるんやけどあのー、これでもゆうちゃんに教えてもらったんやで、あのー「お腹すいた時どうすんの?」って言ったら、うんあのー「コンビニでおでん食べる」って言ってたら「ああ<笑>、うん、まだやってるそうでもない」 いやー今はなんかコントロールしてるからそのダイエットじゃないけどなんかこう48時間ぐらいにコントロールしてるから、うん、こう、ね、昨日多分食べ過ぎてしまった分は今日リセットするってやるからやっぱそういう時にやっぱ使えるよね使える使える最近あの業務用スーパーであの玉こんにゃくっていうのがあっててああ分かるよあれ、うん、ついてたって、うん、それをあの ジップタッパーにいっぱい入れて6個ずつ入れて、うん、でお腹空いて俺甘いもん好きやから甘いもん食べたいなと思ったら置き換えするんですよ、うん、甘いもん食べる我慢するは難しいから、うん、だからあの玉こんにゃくを3個食べて歯を磨く、うん、とりあえずそのお腹空いたと思ったらとりあえずそれをやる、うんうん。だから置き換えをすると、うん、やっぱ結局カロリーコントロールが一番ね かうん、だからやっぱカロリー全体的にこういくつやろうっていうのを計算しといて、うん。この なんか意外となんかめっちゃお腹空いてお菓子食べたいと思ってても、うん、なんかそうやってちょっと玉にゃく食べたらなんか落ち着くときありますよね。落ち着くそう。それでも食べたいときはもう食べていいっていうルール、ね。うんそれをあれと玉にゃく食べて歯磨いて5分経ってみたいなねそれでも食べたかったらねまあちょっとそれでも食べたかったらそこはあんまり我慢しないようにする。うんうん。我慢我慢ってやると爆発するんでで一、うんまあ、週間二回チートで作ってるし。 糸、うん、で言っても自由に食べていいみたいな、うんうんうん、もうカロリー計算しないみたいな、うんうん、好きなだけ食べるっていう日も作るけど、うん、でも我慢しある程度その抑えておくとこうこ、うん、れは3食の中の1食は自由に食べていいっていうふうに毎日してるから、うん、その代わり朝と昼はめっちゃ抑えるん で,、うん、で昼食べた日は夜抑えるし必ずその2食さえとけば1食は自由に食べていいみたいな。うんうんうん そのためにも途中であこうカロリー取りたくなったら置き換えするみたいな、うん、ーそれはすごいキープに使おうかなうんユウちゃんとかだったら1日1000ぐらいで止めるいやうん昔ほどそんなねすごいガリガリな痛いとかじゃないけどもなんかいやそんなにね数字というよりでもまあ先生と一緒でまあ 朝は私は基本的に炭水化物は取らなくてタンパク質重視で、うんうん、朝ごはんはでやっぱお昼誰かと食べるんやったらそれは普通に食べて、うんうん、で夜をそれこそおでん系やったりとかタンパク質ダフにするとかにしたりとか、うんうん、まあ夜遅く食べてしまったらこう次に16時間開けるとか、うんうんうん、なんかありますよねそういうデトックスじゃ16時間は開けるようにしてる うん、だからまああの固形物を食べるだから朝プロテインと、まあ、フルーツ食べるけど、うんうん、プロテインとフルーツだけにしてる、うん、そうすると夕方ご飯食べて、うん、お昼まではほとんど食べない状態だから16時に分けてるね、うんうんうん、すごい大事ねやっぱそういう日々のコントロールがね大事かなみたいな、うん、そうあとねなんか夜寝る前に俺ご飯食べるのすごく好きで。 うん、それのこう考え方がやっぱりこうお腹空いてる状態で寝るってどうなんやろうって思ってたんやけどこれも考え方の置き換えをしたんやけどなんかその夜寝てる間って胃は休めたい胃も休めたいしそのお腹が空いて寝る状況っていうのは体が喜んでる状態やっていうふうに感じるようにしたんやけど今消費するよっていう今からお腹空いてるから寝てる間も常に消費するよみたいな感じで。 そうそう睡眠もやっぱり熟睡とか朝だるいってなくなったしね。うん。うん。まあそういうこう何でも考え方をこう置き換えていくっていうのはすごい。そうね。食べちゃいけないとかこうね痩せなきゃいけないと思ってると苦しいから、ね。そうそうそ う, そ う, そ う, そう、うん。うん。なんかこう我慢我慢っていうのはやっぱり人間なかなか続かないので。うん、我慢をするとよりかはどっちかというとこう、うん、抑えるというよりか。 なんか転換して置き換えてていくっていう感じ、うんうん、その置き換えのコツがねやっぱさっき言ったみたいなそのピンク色の象から青色のキリンみたいな感じで、うん、うまいこと置き換えると絶対にいっちゃうかな、うん、緊張してあ間違えたらいけないってあ出てきて俺もやっぱあんねんあここ難しいから間違えるかな間違えたらあかんわと思ったですと、はい、やっぱりこう。 演奏中にドラムのパイプはコンコンでてできへんねんけど<笑>、<笑><笑>こう、なんとかなって、みたい な, なん。なんか、なんか、なんかな、うん、まあ、でも演奏の前にこう俺はやるけど、うん、演奏中に出てきたら、うんやあの、コンコンはないけど、<笑>ああのいつもうまいことできてる感じを思い浮かべてっていうふうに変えるかな。うんうん、別の ね、だってあれ絶対演奏者あるあるですよね。なんかこの間違えちゃいけないって難しい箇所が。こう、うん、そこにくれば、くればくるほど、なんかまた間違えてみたいな、うんうん。で、同じ曲を例えば次の本番でやったら、また次の本番でも、音色間違うんですよね。あれ。あるある、そうなんや。あるあるですよね。<笑>まあ、演奏の緊張とか暗示というさ、暗示って結構大事なんで、うん。うん。人間ってこう、無意識の方が。 力が強いから、うん、やっぱりその無意識をうまくコントロールうまく付き合っていく方法としては、うんうん、まあ置き換えて我慢をしてこう抑え込むよりは何か別のことを置き換えていくっていうのはすごい大事かなと、うんうん、はい思いました、はい。ということでございました。 なので、ぜひ使っていただきたいですし皆さんにもね見ている方にもぜひ使っていただきたいなと思います。というわけで あ, ありがとうございました。